いましたいましたいまし た, いました反対運動のお連中がですねカメラ向けてるとですねもうあいつあいつだーみたいな感じでちょっとねこっちの方見てますこの辺の運動家の人たちが襲撃をしに来るということをその言ってるんですよねえー、これ緊張感かかってる、ね、井上さんこのまま突っ込んで襲撃されないですかいやこれちょ行こううもっちゃう 井上さん自ら取材交渉へしかしこのままだとと危険と判断し一旦撤収もう近づくとね一人二人立ち上がってそしてこうなんかね敵をむき出しにしてきてかなりうなあのこう緊迫した感じになりますんでですねちょっとこの辺りではい、えー、やめておきます。 はいえー、こちらが名護警察署。 の前にいます、えー、ニュース女子収録当日、えー、基地建設反対する市民グループが抗議活動を行っていたのがこの場所です、えー、これよりかはるか先の場所から、えー、リポーターの井上さんが取材交渉に行くそしてこちらに向かって歩いてくる場面が、えー、実際の番組には映されていました一体この場所でどんな交渉があったのか果たして交渉があったのかどんな話し合いがあったのかどんな接触があったのかそして井上さんはこの反対派グループに同う喝されたのか あるいは何かかのの脅迫をされたのか実際この現場にいた方に話を聞いてきましたあの YouTube で見たんですけどこっちの方にねいたみたいなんですけど全然知らなかったですね来たこと顔も見てないのでいや本当に。 あ, あ、あ、こうやって撮られてたんだなってあれ見て初めて見たぐらいですね。つまり、あそこの現場で撮られていること、カメラを透明で撮られていること、あとになって番組で知った、はい、ということですね。はい、交渉ですとか、あるいはそうしたメディアと、はいえー、なんだかんだかしに揉めたり、えー、そうした記憶ってのがございますか。あ、それはないです。あの、えー、チャンネル桜だと思われる人たちが一回来ましたけれども。 それは遠くからえー、えー、映してて要するに話しかけても来なかったかなり10メーター以上離れてましたからねはい、えー、はいはい。はいはいうん、も何の接触もなかったし、うん、何の言葉のやり取りもなかったということですねいやいや全く取材工場起きませんよあのー、向こうのね金、えー、名古屋のそばに兼秀というスーパーがあるんですよ地元のスーパーだけどね まあ公園の間にそこにずっと車止まって来ないか警戒してたんですよ警戒するだけで来てはいませんよあの反対側からは見たかもしれんけどそのあのー、取材交渉には来ませんあの番組を見ますと、はい、あたかも皆さんに何か脅された同化 か, かのような感じになりますけども<笑>いやいやいやいや全くそんなことはなかったそれもないです来 な, かった、うん、な い, ですないですはか、い